うわあ緑の庭園が心地いいやあれなんか向こうに見えるぞ白いウェディングドレスにツルピカのハゲじゃないねあ結婚式の撮影会なんだな結婚式撮影会あ式おめでとうございます<笑>はハッハッハッハッハッ にしても向こうのカップルは絵になるなこの石造りの町にとても似合ってる東洋人の僕らじゃなんだか観光に来たって感じなんだけどねウェルカムあっさっきの人たちの挙式場とかなのかなウェルカムって書いてあるからちょっと見に行っちゃおっと。 わあここも本物のアルハンブラ宮殿を元に作られた宿舎って感じがするな向こうに見える馬蹄系の門はイスラムの建築ムデハル様式だなそれにしてもうわあこの彫刻目がクラクラするほど細かく刻まれてる。 このアルハンブラ宮殿にはパラドールと言われる宿泊施設があって予約さえ通れば何泊でも宿泊できるらしいからねとはいっても1ヶ月前に予約したチケットが取れなかったってことはこの宿はもっと取れないってことだよね建物見てるくそ上級国民になりてえぜ いい塔が見えるなさーてと気を取り戻して進んでみることとするかそう今来ているところはアルハンブラ宮殿の3つのうちの一つの区画ゲネラリフェっていう美しい庭園で有名なんだよねこのゲネラリフェには噴水だとか 柑橘きつ類の木がいっぱいあったりとかなんかすごく手が入ってるらしいから楽しみにしていこうっとうわあ遠くにグラナダの街が見えるさっき見たアルカサルとはまた別の表情を見せるんだなそれにしても だだんだん日が昇ってきて暑いって言ったらなんていうのちょっとこれは日陰に入んないとダメだなよいしょっとうわやっぱり結構混んでるよ一大観光地っていう感じで人もいっぱいいるなうわなんだこれ わあ す, ごいすごいな日本でもよく見るこの生垣のこれなんだろうねこの植物はそれをこんな風に「入り口です」っていう風にやるだけでとっても素晴らしく見えちゃうよねうわあなんだかワクワクしてきたなおばあさんの畑へようこそって感じかなこれあところどころにバラが見えて。 緑が心地いいなでも暑いな下からのアングルとかやろうと思ったんだけどいやー汗が出てくるよえー、っとあこっちにも行けるみたいいやー飲んでる飲んでる水分補給はまめにしないとねわっ向こうにアルカサルが見える 噴水はどこだちょっと水で癒されたいって気もしてきたなあんなんだこっちに列ができてるけどあなるほどねここが例の噴水の広場なんだなうわあうなんか解説してる。 んこの噴水は、わあすごいな。真正面から見ると、この逆放物線が、あの門と一致するってことなんだ。これどっかで見たことあるなと思ったら、そうか。あのガウディの建築、サグラダ・ファミリアも、あのとんがった塔の形は、 動物船を逆にしたものだっていう話なんだよね昔バルセロナに行ったことがあってそれも感動したけどこれもこれですごいな万物の摂理を人間が形にするっていうのがすごく知的で素晴らしい感じがするよね あ、すいませんあじゃあ通りますね奥さんがすんごい綺麗あの歯見たニコーンと笑って白い回廊を進んでいくとそこにはいにしえの王朝の繁栄が見て取れるってわけか その昔イスラムの王はここで恋人とギターを弾いて歌なんか歌っちゃったりしてたのかなアーチの向こう側に見えるオリーブの木どっちを見ようかな中もいいし外もいいな 僕も燕になって飛んで行きたいよこの畑って誰も歩いてないけど何が終わってんだろうなんでスリムクラブがいいんだよ<笑>スリムクラブのやつがいいんじゃん声が声が<笑> この放物線のアーチはところどころにあり水の音が僕の心を癒していた緑が綺麗にカットされてると建物の一部になるっていうわけなんだ。 アルハンブラ宮殿の王になった気分で、心地がいい。我が王国へようこそ。パーティーなんかしたらすごいぞ、これ。なんか、夢がもし叶うとしたら、ここで貸し切りのホームパーティーなんかして、俺がこう、主品としてね、こう、挨拶なんかしちゃおうかな、なんてね。そんなね、ことできたら、なんか、すごく気持ちいいよね。何、剣芸店だよ、お前は。 あー喉が渇いたどっかに水がないかな背中が痛いこんな重いのに取りすぎて背中が痛いです背筋をねもう使うんでねあーモーメントの力を舐めてたどうする上足でいい足で行こうね暑い隅々まで見るところがあるのにこの日は到着の日だったためここから見ようじゃ。体が痛くなっていたしい 喉もいいていたすごいなあ。 グラナダの水の味はどうですか？という風うにちょっと聞いてみることにした。<笑> Another water i So, very e d l i i c u s、ah, Yes, very. very、nice. We are p bottle in there, This a bottle w a there, l t like a bottle in there, a of it. It's bottle in t t l e a r e It's a bottle in there. ドリンカブルウォーターと言ってたけど違うな、ね、ボトラブルウォーターと言うらしいまあ通じるんだけどね SVOC しか言ってない俺ね<笑>恥ずかしいですでも言ってることは分かるのでまあいいとしましょう<笑>大冒険が始まったばっかりというのにもう私たちはひ疲労しております何しろもう何十時間もベッドに寝てないんですから 何見てんだ。なんか昔の住居あったみたいな。そうだ。なんだっつってる、英語じゃないかわかんないね。わ、すっげえ綺麗じゃん。 で、かわいいぞ、あき。あ、やっぱ、みんな人が歩かないと思う。うん、な、これ、トトロの森みたいな。めちゃくちゃ綺麗だな。やっぱ、おね、お花が綺麗だね、うんいい。よし。よし 緑のトンネルがまるで光のシャワーを注いでいるようだったただ単に歩いているだけなのにものすごい冒険に出かけている気がした 全ての花々が僕を祝福しているかのようだった空高く伸びる糸杉がまるで僕の行き先を示すようだった高いところからの眺めはどうなんだろうか さっきまでは石の列柱だったものが今では木の列柱に変わっていたそのコントラストが僕の心に潤いを与えていたどこの王国も全て計算されているのだなと東洋と西洋 不思議と共通点があったそれは陰の世界と陽の世界そうアルハンブラ宮殿では石の世界と木の世界僕の出身の水戸では快楽園があるがそこは陽である梅の世界と陰である竹の世界で表現されていた僕はその不思議な共通点に驚きながら足を進めることとした しかし僕はそんなことよりももっと重要なことに気づいていたそううんこがしたいということだまさかここでノグスをするわけにはいかないだろう世界遺産でを